今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります大阿蘇病院にお勤めの女性の方をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。まずはお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。伊沢由里子です。と24歳になります。と住まいの方は防衝の方に住んでます。伊沢さんはこちらの病院にお勤めになってもうどれぐらいが経つ？と今2年目で月3年目になります。 あの普段はどんなお仕事をされているんですか入院患者様の看護ですね、例えば点滴だったりとか検査をしたりと、あとはです、ね、日常生活のお世話をさせていただいてますじゃあ、看護師のお仕事ということで、いろいろ大変なこともあると思うんですが、お仕事のやりがいだったり、その嬉しかったことっていうのは、何かありますかと、やっぱ入院患者さんが元気で帰っていただくことと、まあ、あ, とありがとうって言っていただけることが、すごくやりがいに感じてます。 このお仕事は好きですか？はい、好きです。では、ちょっとプライベートなこともお伺いしたいと思うんですが、えー24歳ということで結婚願望とかはどうでしょう？まあ、したいなとは思ってます。<笑>あのどんな人がタイプですかで、まあ？私が基本外に出たいタイプなので、まあ、何でも一緒に楽しんでくれる人がいいなとは思います。じゃあ、そんな人と阿蘇市でデートに行くならどこに行きますか？ 麻生神社と水着巡りですかね、はい、楽しいですもんね、はい、では最後にカメラに向かってお勤め先の PR をお願いします私たち大浅病院では患者様一人一人に合わせた医療福祉のサービスを提供し安心して入院生活を送っていただけるよう心がけ家庭の復帰を援助していますまた地域における看護・介護の両方の機能を持つ病院として高齢者の方へ安心して 生活をしていただき異常があった場合入院を受け入れ充実したお世話いたしますお気軽にご覧くださいありがとうございましたでは最後はあちらのカメラに向かって決めポーズお願いいたします、えー、今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります大阿蘇病院にお勤めの伊沢さんをご紹介しましたせーのフレッシュマン